100万回言えばよかった直木佐藤健のバックハグに反響キュンキュンするシーンなのに切なくて泣きそう。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。井上真央が主演し佐藤健と松山健一が共演する金曜ドラマ100万回言えばよかった TBSK の第五話が10日に放送された。米印以下、ネタバレあり、幽霊の姿になった直樹佐藤、とその恋人の優ウ 井, 井上は、佐藤屋の家で探し物をしている時に、ある写真を発見する。それは、リオカリナ、と一緒に住んでいる時に撮影した写真で、優ウとリサクラ、リサクラの友人の両家、近藤千尋、が写っていた。 一方、警察では、直樹が殺害された事件の真相が徐々に明らかになっていたが、優衣は体がなくなった直樹が消えてしまうのではないかと不安になっていた。そんな中、優衣がリサクラに襲われる。幸い無事だったが、優衣はリサクラからこっちに来るな、と言われたことが気になっていた。その後、直樹の葬儀が行われ、優衣は落ち込んでいた。そんな優衣を励まそうと、 直樹はジョー、松山を通じてデートに誘う。ジョーも一緒に三人で佐藤屋宅で発見した写真の遊園地に行くが、優位と直樹は互いの未来への考え方の違いから喧嘩になってしまう。放送終了後、SNS 上には、ラブとミステリーのバランスが良くて面白い、松山健一の演技が上手い、みんなが怪しく見えてきた、などの投稿が寄せられた。 また、直樹が生きていた時に、優位をバックハグして優位へのプレゼントを隠そうとするシーンが放送された。すると、可愛いい、今日、一番幸せなシーンで、ほっこりした、幸せな時間を見るたびに、現在を思い出してしまって胸が痛いキュンキュンする、シーンなのに切なくて泣きそうになったといった声も集まった。ご視聴ありがとうございました。